ようこそ北軍最前線へ知っていることを全て話してもらうもしそうなった時はあの軍いやあ隊長さん<笑>総力を上げて要塞を落とせ